今回のエクササイズを行うことで代謝が上がり姿勢が良くなり今よりも確実に早く痩せることができます。はい、皆さんこんにちは。い、さんんこにちタートルです今回はですね姿勢を改善するためにおすすめなエクササイズを紹介していきます姿勢が悪いと痩せないんです なぜかというと、姿勢が良くなることによって、エクササイズの時に使われる筋肉が増える。日常生活で、何気ない動作の時、体幹がある人は使えてますが、弱い人は使えてないんです。通常のエクササイズをすることで、インナーマッスルも同時に鍛えられると言われてますけども、インナーマッスルが弱いと、アウターマッスルばかり認意識がいってしまう。結局、インナーマッスルだけを注目して、まずは鍛えることが必要なんです。 ここで大切なのが、お腹周りで言うと、腹横筋、内腹斜筋、外腹斜筋、この3つなんですが、これに加えて、体をまっすぐ保つために必要なのが、脊柱起立筋です。プラングなどで通常鍛えることができるんですけども、やはり様々な方向から鍛える必要があります。前側、横側、上側、全方向で体幹を鍛えることによって、姿勢はいいのに、肩が内巻き、体はまっすぐなのに、反り腰、 そういった、ここはいいんだけど、ここが悪い。そういった原因で、あと少しっていうところで姿勢が作れてないんですね。今回のメニューを何度もやっていくことによって、必ずいいラインが作れて、お腹が凹みやすい。猫背の改善、反り腰の改善。姿勢が良くなることによって、下半身痩せ、前ももの張り、そういったものがなくなってきます。 普通にダイエットをすることによって、綺麗なラインで痩せることができてきますので、今回の動画を見ながら一緒にやってください。それでは紹介します。まずは、カエル足を作った状態で、かかとの上にお尻をつけましょう。この状態でお腹をへこませて、腹筋をする感じで、このように腰を振る感じで動かしてください。これで腹筋を締める力、腰を丸めてストレッチができます。これ30秒です。 お腹ををへこませたままませた息を1回ずつ吐きます腰痛い方はゆっくり動いてくださいそれでは行きますスタートこういう感じでねお腹を締めながら腰をゆっくり伸ばしてください 腰腰筋のバランスがが悪いと腰が反れますあと少しです、OK、ですでで次は四つん這いで腰を反らせて丸めてっていうことを繰り返していきます徐々にメニューが辛くなりますが頑張っていきましょうそれではいきますスタートこういう感じで肩甲骨がねこうやって上がらないように。 肩を起こしたままです。でお尻を締める腹筋使う腰を丸める。さっきの種目よりもちょっとハードになります。しっかりお尻をね締めてください。あんまりねこういう神経のしませんよね。はい OK。今度はうつ伏せで体幹を鍛えていきます。つま先立ちで。 膝ををついたままま体を持ち上げますこの時にさっきの腰を丸める感じです反れるんじゃなくて丸める感じですできれば少し肘を前に出して30秒キープですいきましょうスタートちょっと辛くなると思いますが辛くなったら肘近づけてくださいこれで脊柱起立筋鍛えることができます 息を長く吐くことでインナーマッスルが鍛えられます口を尖らせて息を長く吐きますあと5秒はいオッケーです次は横向きです肩の下に肘をついて足の側面だけを床につけて体を持ち上げますもし体上がらないよって方は 膝から下をつけてください膝から下をつけるときは膝を90度に曲げて体と一直線になるように太ももを揃えてくださいできる方は足を伸ばしてこういう感じですこれでキープですいきましょうスタートこれで横に崩れる姿勢を保つ筋肉がつきますもしね余裕が弱った方はね 手を上げたり足を上げたり足をね動かしたり足を回したりいろんなことをしてバランスを保ってください前後でもいいですできない方はこれでいいですはい OK 反対も同じですいきましょうスタートこれでキープ余裕な方は いいろんなことをしてください足前後に動かしてバランスを丸くしたりきれいに丸を描いて動かしたり上下に動かしたりいろんな方法があります今回はこの初級中級バージョンで OK です少しです OK 最後は足は軽く開いて 脚を持ち上げて上体を起こしてこの状態でキープそれではいきましょうスタートこんな感じでキープ息を長く吐きます頭重たいの首つらいよ方は手で持ってくださいお腹かがプルプルしてれば効いてます脚の力はできるだけ抜いてください ョップですっダーッは今度は体をひねる体幹を鍛えていきます横向きの状態で体を持ち上げて手を上に伸ばしますここから息を吐きながら脇の下から遠くに手を持っていく感じで息がなくなったら帰ります これを左右やったら終わりです。頑張っていきましょう。それではいきます。スタート。できるだけ遠くに持っていきます。これで腹部のインナーマッスルが鍛えられます。結構辛いですよね、これね。 Okay、反対で終わりです終わった後に最後解説していますそれでは行きましょうスタート息をしっかり吐いて手を遠くに持ってきます体をしっかり下向けてしっかりね脇腹を使ってください ラストはい OK ですお疲れ様でした今回のエクササイズで体幹部が全て鍛えられています前横後ろひねるこの4つを連続で行っていくことでしっかり体幹部が鍛えられますまずは腹筋と腰を動かす練習をしてそれからプランクに入ってプランクでも正面横上向き ひねり、様々な方向から鍛えることで、一つのエクササイズでは使われてない部位が、いろんな方向から使えることができます。姿勢を改善することで、今よりも確実に痩せることができて、エクササイズのフォームが自然と安定してきますので、同じエクササイズを行っても、効果的に鍛えることができてきます。動画を見ながら、週に3回、姿勢が悪いよった方は目安にやってみてください。そうすることで、大体2ヶ月もあれば、目に見えて姿勢が改善されてきます。 頑張ってやってみたよ全部できたよとか、コメントよかったらくださいグッドボタンもお忘れなく、今回もご視聴ありがとうございました